もうちょっと左。

もうちょい前です。もうちょい。あと二ぐらい。もうちょい。もうちょい。もうちょい。いいね。先に。いあ、今だ今剣の先の下に追加があるからそこに当たるように振りかざしてください。おーおー。さすが。さすが。エキエンンできたんだよ。さすがでした。どうぞ。

前前前 前, 前, 前, に前にリングはおめでとうござ右右右。はい

1下がりま逆に2本下がる。下がる

まままままっぐっぐっぐっぐっぐっぐっすすすすすぐっぐっぐぐぐえっとね、右右に 向, 右を向くをむもう 一, 右に移動右一歩移動。

そうそうそうそうそうおおもうあと少しだけあと少しだけあと少しだけだ あ, あ, い, い, あいいんじゃないあゆっくりねあーは い, い, いのおおすごい、かったすごいすごい